皆さん、こんにちは、高森町長の井部翔平です、えっと。本日は3月の22日でありますけれども、えー、コロナウイルスの関係について、町民の皆様に、えー、お願いを申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、ご存知の通り、お、え、り、ー、まあ、1月以降、オミクロン株が非常に流行って、町内でも100名を超える方が感染をされたということであります。 完成された方、または今も療養されている皆様に心からお見舞い申し上げたいと思いますそのような中、お彼岸を過ぎまして昨日、3月21日に全国でのまん延防止等重点措置が解除されてこれからどのような状態を保っていけばいいかということで町の方向性について若干お話をさせていただきたいと思います。 まず本日以降でありますけれども公共施設等については、まあ、一部また制限がかかっているところはありますがおおむね全て通常通りとさせていただいております、まあ、若干こう館内での飲食等についてはご遠慮をしていただいておるところはありますけれども それ以外のところについては予約をいただいて通常通りご利用いただくというような体制に変えておりますのであのぜひ必要な事業等については皆さんやっていただくような形でお願いを申し上げたいと思いますまたこれからお祭りであったりとか、まあ、あの月末には飯田のおねり祭りもあってそちらに参加される方もいらっしゃるということでありますけれども まあ、十分感染症対策をやっていただくとともに、まあ、それぞれ、えー、必要な行事、えー、それから年度末、えー、年始にかけて必要な事業、えー、こういったものについては、あの可能な限り、えー、行っていただくような形で、えー、お願いをし、えー、これまでこう培ってきました、えー、高森町のコミュニティを、えー、大切にしていただければと思いますので、よろしく、えー、お願いいたします。 県の方から特に町民の皆さんにお願いをしていただきたいというご依頼がある県でありますけれども、一つはワクチン接種の関係であります。皆様のご協力もありまして、3月の第1週くらいで、65歳以上の高齢者の皆様の希望される皆様については、ワクチン接種が終わったというような形になっておりまして、 現在は64歳以下の皆様を中心に6ヶ月経過した皆様に接種券を送付してそれでワクチン接種をお願いしているという状況でございますでワクチンの効果でありますけれども効果は高いということだと思います現在オミクロン株や何かが流行したところでもそれほどこの検域内で重症者が発生しないもしくは えーまあ、自宅療養等の軽症で済むというような、えー、そういう状況が続いているのはこれまで、えー、町民の皆様をはじめ、えー、多くの皆様がこうワクチン接種にご理解をいただいて接種をいただいた、えー、おかげだというふうな、えー、理解もしておりますですので、えーまあ、ワクチンの効果が切れてしまうおおむね6ヶ月以降、えー、できるだけ早い段階で、えー、ワクチン接種をお願いして で地域の掲載、まあ、行事、こういったことを通常通りやっていくというのが県の方針でもありますし、町の方針としてもお願いをしたいところでございます、まあ、一方、3回目のワクチン接種については、まあ、会社を選べないということもありまして、これまで多くの皆さんがファイザー社のワクチンを接種してきていただいておったということでありますが、 あの、まあ、モデルナのワクチンをお願いするケースもあるということで、あります。えっと、私も、え、二回目までは、え、ファイザーのワクチンを打って、三回目にモデルナの、ワクチンを県の接種会場で、え、打たせていただいておりますけれども、えー、まあ。 若干ですね、3回目の接種になりますと、副反応として発熱をしたりとか、体がだるくなったりとかっていうことはありますけれども、えー、まあ日にちが経過すれば、えー、きちんとそれも収まって、通常通りになることもあります。で、よくそのコロナに感染しても、ほとんどの症状でいるのであれば、えー、まあワクチンの副反応よりも軽いのではないかと。 いうようなことを言われる方もいらっしゃいますけれども、あくまでもこのコロナワクチンの効果があってこそまあ、軽い症状でいられるということも考えられるというふうに言われておりますので、あのぜひワクチン接種に多くの皆様のご理解をいただきたいと思っております。ただこれらについてはあくまでもまできるだけ 希望される方は打ってくださいというお願いでしかないということもありますので、あのぜひその辺は自分たちでこう考えた上、接種をしていただきたいと思っております。私がお願いしているのは、あくまでも成人の皆さんの接種になっておりますので、これまで2回目の接種をされた皆さん については、三回目についても前向きにご検討をお願いしたいと思っております。もちろん町の接種会場も利用できますけれども、三月中の県の接種会場、キーフォ高校跡地の S バールザコジン S バードでやっているところについても十分空きがありますので、そちらもご検討をいただきたいと思いますので。 接種券に書いてある内容を確認していただいて予約を取っていただきできるだけ接種をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今後でありますけれども、1番は現在2類とされている両、 現が厚生労働省国の位置づけで5類に変更されて、まあ、通常通りのインフルエンザと同じような状態になるというようなステップを踏むのが多分一番いいのかと思いますけれどもそうは言っても、まあ、隣国の韓国では何十万人という方が1日に感染もされて死亡者も400名から500名というような状態にも続いておるということも 考えれば、大変申し訳ないですけれども、これまで同様、マスクの着用であったり、手洗い、まあ、手指の消毒、それから人との距離を保つであったりとか、そういったことは、ぜひ継続していくべきなのかなと思います。その上で、あの地域の経済のことを考えますと、きちんとした経済活動をやっていく必要があるということになっております。 ぜひ飲み会であったりとか、まあ、お友達と会う機会こういったことを減らしてしまうということではなくあの、まあ、感染症対策をしながらこうやっていくと実行するというようなところを前向きにご検討いただければと思っておりますこのままでは地域の飲食業もなかなかこれ以上維持継続していくのも難しくなっていくということもありますし 今後考えられる地域の観光業、特に観光農園の皆さんであったりとか、えー、まあ宿泊施設、こういったところもなかなかこう事業的に厳しい状況が続いていると思いますので、これは高森町だけのことではなく、南九州県域、または長野県全体のことも考えながら、えー、と皆様のこう前向きな行動をお願いしたいと思います。えー、先にも触れた通り えー、この週末には、えー、25日から飯田のおねり祭りもありますし、えー、羽山神社の御柱祭も、えー、あります、えー、また善光寺では御開帳も予定されていますし、諏、え、訪、ー、大社の御柱等も予定されているというような、こう長野県にとってはこうビッグイベントがいくつも続く年、えー、になります。えーまあ、県民民のの皆皆様様そして住民の皆様 という立場でできるだけ長野県高森町をこう盛り上げていただくような、えー、と皆さんのこう前向きな行動をぜひお願いしたいと思いますのであのそれらについて少し検討いただければと思っております先っにもお話しさせていただいた通り高森町についてはこれでおおね通常通りの事業に移っていくということになりますので町民の皆様のご理解をお願いしまして 本日町長からのメッセージとさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします